はいいどう も, ー、えー、水溜りもです、すお願いしますね今日も頑張ってやっていきましょうふふ<笑>って言っていきましょうはいずっと慣れないじゃん恥ずかしいでしょんなら恥ずかしい<笑>上手くなるのが怖いな<笑>さこれさ買ったのこれ、うん、アディダスうんまあ値段あんまあれだけどうん高かったのこれあおまあちゃんとしたブランドのやつだからな、うん、だからこれで生きてさメイン出たわけよ これ見ておーおーおーこの服って感じで俺の中では出たわけよ、うん、コメント欄のがね、うん、セーラー服着てるってっそうだね、うん、泣いたよいや返品しようかと思ったあのね面白いもんでね、うん、あの僕が一緒に動画出てるじゃないですか、うん、こうやって出てる時は気づかないんだけどそうなんだよでも編集した時に思った俺も動画見た時にコメント見る前に そう、だから多分ね正面からこういうカメラで撮ると立体感が若干なくなるんだよ、ねうん、そうそうそうそうそうそ う, そうだからもうこれがすごい見えちゃ う, うそうそうそう、でそれこそだから真正面からセーラー服を見た時と、うん、多分全く同じになっちゃうんだよねおいーセーラー服着てんじゃねえか俺アディダスのセーラー服アディダスのセーラー服なんかないだろう昨日かなんかにリ、うん、プで、うん 渋谷でセーラー服着てましたかふざけて言われてんだけど<笑>いじりだともうトミーにセーラー服やめてい や, いやそんな言われてんのかなあこの間斎藤さんの動画のトミーさんが一瞬セーラー服着てるって言ったんだけどなつってお前がセーラー服着てる絵描<笑>かれた、ね、<笑>いや最悪じゃん鉛筆で、うん、すごい上手な方ですねこれセーラー服着てますこれに関してはセーラー服着せんなや事実です事実じゃねえだろうだ俺斎藤さんやってたのに きてたけどねやば女子高生いるじゃんかわいそう昨日のトミーの服がセーラー服に見えたから気がついたら2人にセーラー服着せてましたお前も着せられてんぞ<笑>俺のせいで俺も着せ<笑>巻き添え食らってたかびっくりしたる<笑>今回のトミーなんかセーラー服着てるみたいに見えた<笑><笑>いやむせえそいつトミーの服がセーラー服に見えてかわいい<笑>トミー君んそれは待ってます<笑>セーラー服かわいいです トミーの服がセーラー服なのをめちゃめちゃウケるウケんなお気に入り5 <笑>お気に入り5じゃねえかやっぱりセーラー服だったの<笑>ああそうなんだそれ聞いてみていいんだ、うん、もしかしたらと思ったんだなあそいつはトミーの服セーラー服みたいだったけどオシャレで結構好きよ<笑>新しい服セーラー服って言われまくってんのに無自覚で買ったであろうトミーは今日も天使<笑>この人もって<笑>何やそれ<笑>この人もセーラー服や<笑>この人が着るとでもさ不思議なもんでセーラー服見えないなからな 俺が貴族セーラー服に見えてこの人が着ると思うかどうするなんでダボっと着てるからシュッと着るもんなんじゃないの本来はいやでもこんなもんだろパーカーってどっちなのこれ 着, 着ない方がい い, い, いのそれじゃあもうだってブレない企画が何の都市伝説検証しよう か, そうそうようかやばいやつ女装しながら<笑>都市伝説検証してみたんだっちゃう全部じゃあカンタ着たらこれセーラー服に見えるのかな 着な い, 恥ずかしいん着た俺そんな服着るの恥ずかしいのおい恥ずかしいの着 れ, んん着れないですおい恥ずかしいの着てるみたいにすんのいや俺マジでいやならなら全然他のエビとかの方がいいんそれ着れな い, れれないおい俺こ れ, これ着れないって言うなやアディダスで一番かっこいいパーカーだろこれいやちょっと厳しい厳しいって言うなや、うん、どうするんですか今後これうん2択 だ, だよ それでも着るっていうそのもうセーラー服じゃねえからうんそうそうだよっていうスタンスでセーラー服じゃねえから着るわそうなこれで、ね、やめたらセーラー服だった人みたいなセーラー服着ちゃったからやめたって な, なセーラー服着てんのバレたからやめたってわけでしょセーラー服着てんのバレてるけど着るじゃあ違えばセーラー服じゃないから着るの<笑>バレてるけど着るはい、はい、とい 今後もね、うん、頑張って頑張って<笑>頑張って切る貫くから、うん、俺は一切触れないから動画で、うん、ということで「い、うん、チャンネルでした